マジで下腹が燃えるメニューになってるけ。一緒に頑張ってみよう30秒7種目4分あったら終わるけん。毎日一回やってみて劇的に変わってくるけん。レッツゴー早い足にした状態で足をゆっくり動かしていきましょう下腹のお腹を引き締めていくイメージで足を動かしてください もし股関節痛い人はちょっと足を狭くすると楽にできます ok 今度はお尻を上げて交互に足を動かしますお腹を凹ませながら足を抱えてください 足を曲げながら足を抱える感じです、okay。今度は足を伸ばしながら回していきます。同じ方向。 し、ね、<笑>次は反対回しに行きましょうあと半分で終わり。 今度は体を起こしながら膝を曲げますあと少しで終わりますよ 今度は膝を曲げたまま起きたら手を振っていきます頑張って さあラスト膝を抱えたら転がっていきましょうラスト頑張ってできる人は手を離して動かしていくこういう感じ。